外出中にカーッと顔が熱くなって汗がいっぱい出ちゃうのってほんとびっくりしますよね今日はホットフラッシュ改善にとっても効果がある背骨をほぐすストレッチ一緒にやっていきましょう更年期症状全般にとっても効果高いですよ。それではテーブルトップから息を大きく鼻から吸って。 吐きながら尻尾丸めて腰丸めて背中丸めて手のひらぐーっと押して肩甲骨ので一番高くして水落ち眺めていきましょう吸いながら足指立てて骨盤反って腰反って背中反って斜め前の床見て肩と耳離して肩甲骨をお尻の方に下げます吐きながら足指寝かせて 恥骨溝ちに持ってきて手のひらグーッとして肩甲骨の間高く吸いながら順番ですね骨盤リラックス腰リラックス背中リラックスで肩と耳離しましょう吐いて繰り返していきますねご自身の呼吸に合わせて繰り返していきます大事なのは骨盤を起点に背骨一個一個 一個一個動かしていくようなイメージでやっていきましょうで、腰が痛い人は決して無理しないようにしていきますねはいそしたら今度は両手ついた状態ですね左手横に伸ばしてで右手の脇通して右の肩と頭ついちゃいますでそこで呼吸していきましょう背骨を気持ちよくねじっていきますね でこの顔の前に置いている手このままでもいいし天井を上げられれば上げてみましょう。でこの手もう腕の力抜いて後ろの方にね気持ちいいところまで倒していきます。両膝同じぐらい体重がかかっているようにしていきましょう。ふって長く吐いて上の方の肩甲骨右の肩甲骨が ほぐれていくのも感じながら背骨気持ちよくねじっていきましょう背骨の周りには自律神経がたくさん集まっているのでこうやって背骨をほぐすことによって自律神経のバランスが整っていきますはい、そしたら手顔の前に戻してゆっくり起き上がっていきましょうそしたら反対いきますね私はね、向き変えていきます右手を横に伸ばして 吐いて左の脇の下を通して頭と右の肩をつきます。で顔の前のままでもいいですよ。そこで呼吸していきましょう。で上げたい方は上げていただいて、上げている手の力抜いて後ろの方にダラーンと倒していきます。でもね決して無理しない。気持ちいい範囲。自分の体が気持ちいいって感じるそこを探していきましょう。 もうね、これは皆さんの体のためにやってることなのでもう頑張らない頑張らないで自分の気持ちいい気持ちいいって感じるところにね手をね持ってってあげてください。もうね正しいポーズの形というよりは自分が気持ちいいと感じるポーズをやっていきましょう。長く吐いていい、てきますよ、はい、そうしたら 手を下ろ し, ていきましょうはいそれでは手を前にちょっと伸ばしていただいてお尻をかかとの方に持ってきて額つきますでこれで気持ちよく呼吸を繰り返していただいてもいいしカップハンズといって指をねこうお椀のように立てた状態それで額をついていただいてもいいです。 お尻ちょっとかかとの方に下ろすようにして脇の下気持ちよく伸ばしていきましょう顎つきたい方は顎ついていただいて首の後ろほぐしていきます自分がね一番気持ちいいポーズ探していきますよ手ついて顎ついていただいてもいいです指立てて額を置いていただいてもいいです自分がどれが一番気持ちいいかなって考えながら もうただその気持ちよさを感じていきましょうそれが自律神経のバランスを整える一番大事なことですはいそうしたらお尻をかかとの上に乗っけて額をマットについて背中が膨らむようなイメージで気持ちいい呼吸をしていきましょうお腹も膨らんでいきます 長く吐いて自分の体が風船のように膨らんで風船がしぼんでいきます気持ちよく大きく呼吸を胸にそして背中にそしてお腹に入れてふーっと長く吐いてしぼんでいきましょう いかがだったでしょうかホットフラッシュをはじめとする高年期症状は背骨をほぐすことによって自律神経のバランスを整えることができますなのでぜひ、ね、寝る前にやっていただけたらと思いますこちらのチャンネルでは高年期症状が改善する運動苦手な方でも簡単にできるストレッチ、マッサージ、エクササイズそして尿漏れ改善にとっても効果が高い骨盤底筋呼吸 一緒にやっていきましょうもしお役に立ったらいいねボタンそしてチャンネル登録よろしくお願いします高年期症状は絶対治ります一緒に楽しくリラックスして体調を整えていきましょうそれではまた